はい、サムライイーティングチャンネルをご覧の皆様こんにちはこんばんはサムライイティング代表の小ですそして吉田カレです<笑> いいタイミングでタイマーがなりました今回僕最近いろいろフードバトルの企画書とかいろいろ考案してる中で YouTube で今までの歴代のフードバトルの動画ってよく見るんですよでまあ早食いだったり大食いだったりいろいろ見る中で多分皆さんご存知かと思うんですが小林武さんテレ東の某番組では散々活躍されその後にまにアメリカに渡りネイサンズのホットドッグ大会で優勝して数あるタイトルを獲得された方なんですけど その小林武さんの動画を見てる中で一つすごく気になるのがあってアメリカで撮影されたやつなんですけどテレビ番組だと思うんですけど1分間で小林武はゆで卵を何個食べれるのかという企画をやってたんですよ。答え言っちゃうと1分間で武さん32個食べた。 32個やばっでまあその動画を見て海外で挑戦したりとか鈴木さんがもうね今年もネイサンズも全部中止になってできないからそうですねコロナの影響で海外でやある記録に挑戦できないかなと思っ て, 調べてた<笑>今回はゆで卵をデリバリーしようかなとなるほどでまあ鈴木さんのモチベーション次第だと思うんですけどまあね、侍が32個渡してもしょうがないのでまあ、今回はですねこの卵をはいシャッと 100個ゆで卵にしてデリバリーしたいと思います、はい、僕調べたんですよ M 玉 L 玉 S 玉って卵によるあるんですけど、はい、約 M の卵普段使われる卵をゆで卵にすると1個 50g ぐらいになるあとでちょっと測りますけどねで 50g ぐらいになるので100個になると 5kg まあでもそう考えるとたけるさん32個って結構な量だなと1分間で1分間で約 1.5kg ですからね まあ、これをちょっと今回はゆで卵にしてお届けしようという企画ですはいこれちなみにマックスさんはご存知なんですか 知ません<笑><笑>完全なドッキリどう受け止めるかはちょっとね鈴木さん次第になるけどメインチャンネルの方で面白い動画になってくれればいいなと思いますそうですねなのでこのサムライティングが公開された後に<笑>マックス鈴木チャンネルの方でも動画が上がると思うのでぜひチェックしてみてください、はい、でまあゆで卵を100個ゆでるだけの動画になってしまいますねこれは本当サムライティング的にはただただおじさんがゆで卵を100個をむくキャベツと同じの時のような動画になってしまうのでなる<笑>得同画になっちゃいますね 何回目かあれだけど吉岡君に家で簡単にできるプリン、うん、えプリンプリンを作っていただいて、はいはい、ゆで卵100個食べた後のデザートで一緒にデリバリーしたいと思いますでまあ一応そういった企画になるんですけど、うんはい、そんなことはどうでもいいあれ<笑>このくだりんかどっかで聞いたぞこっからはちょっと編集大変かもしれないけどここっはこっちカメラマンにここ座って嫌ない感じするなここ座って何や最近ほら ドッキリ、ドッキリ、ドッキリしたい、ドッキリしたいって言ってたでしょ。 <笑>はい、ね、え 今, 日何日今日は6月の2日ですね6月2日でしょはい5月31日ゴリちゃんハッピーバースデーってこと、ね、マジっすか<笑>鈴木さんとね俺からねプレゼント用意したのよお、ガチだ分かんないドッキリかもしれないえ俺こんな日に、ね、めちゃくちゃ1時間遅刻しちゃったんすか<笑>それはね今言わないようにしといてあげたらねいやごめんなさい正直言うと Y さんと吉高さん僕1時間以上待たせてしまったっていうこれ開けていいんすか、うん、やったいや、っいまさか俺カメラに映る 火がこれとは思わなかったっす。<笑>え、マジじゃん。マジじゃん。あ、すみません。二十九センチでしょ。お、二十九センチっす。ラブめっちゃかっけえ。やば。<笑>俺これ持ってないっす。このヤマックス。なんで二十だ。わ、そっか。<笑>本当にいいんすか。いいよ。やった。頑張ってるから。やった。遅刻したけど。<笑><笑>ごめんなさい。これあの身内ネタですよ。え、めっちゃ嬉しい。そうですね。ありがとうございます。えー<笑> 結構、ね、動画にすんだからなそ、そうだよ。俺が編集するんでしょそうだよ。<笑>自分がプレゼントもらってるとこ、自分で編集する。そうだよ。バカ恥ずかしいじゃないですか<笑><笑>で。ありがとうございます。すみませんいただきます。超嬉しい。終わりっすか。<笑><笑><笑><笑>じゃあ、ここで吉高君と入れ替わって、はい、例のあの言葉をもらおうよ。ああ、ね、そうそう。問題あるのは、あなんだけど。なんだよ、このテンションの差。<笑><笑>じゃあ、レッツイートなら、レッツクープを、我慢してください じゃ行きましょう今日もよろしくお願いしますお願いしますレッツ、クック、はい、<笑>ねぇ、ほらほらほらほらほらほらほらほら前回と同じだもんほら<笑>じゃあ、やっていきましょうかイエーイはい、ということでご準備いただきましたでは早速ゆで卵を作っていただくんですけれども、うん、これを、まず、ちょっと抜きやすくするためにはい原理グッズがあって、穴、穴開けるはい お, お 針が出てくるあ、本当だわかるかな<笑>これで穴を開けてはいで、えーと、6分なるほどこれ穴を開けることによって抜きやすくなるんですか抜きやすくなるうん。らしいへぇ正直俺使ったことないははは均グッズこれ、ちっちゃく穴があ、いたあー、ギリ、ギリ、ギリ、ギリあ、でも、開いてますね、もしねそうそうそうこれでこいつは開けると言ってた 俺、悪力、この上がったら、六十二。この前、は、はくることあんの、悪力。あの、わらさばこって握っても、絶対割れないようにしてる。え、本当っすか。え、俺、マジで悪力強いっすよ。こう、割れないような構造になってる。これは。くよ。うん。えいえやいやいや、割れるでしょう。本当、勃起疲れてるって。マジで。え、本当にやってみ、やってみ、やってみ。え、もう、まず、や、やめゆっくり、ゆっくり、疲れてるからう。 手のひらの真ん中に向いてる。これで、これでいいですよねこ。この、俺このまま握っていきますよ。あ。割れない。<笑>あれ。<笑><笑>あ、本当だ、割れない。やばい、俺握力ない子みたい<笑><笑>でしょう。っていうだけの話じゃないから。割<笑>り返す。はい。はい。それで全部の玉を二十二0個。なんか茹で方も、なんかいろいろあって。はい。 冷たい水の時に入れる人ともいれば、はいはい、であったかいお湯熱いお湯の中に入れる人もいてあとは塩を入れたりお酢入れたりする人もいるしじゃああとは5分とほうですねうんあとはほうはいということで大体6分ぐらいが経ちましたはいじゃあこれを氷水に入れ て, ていきます、ね、半熟に仕上げてるんですけど火に火が入っちゃうのであなるほどなるほどいしょはい、okay ちょっとあれ見入れて、うん、水の中で剥くと、剥きやすいです。あ、そうなんですね。抜、うん、けました。お、綺麗に。綺麗ですねー。はい。これを、あと九十九個やっていきます。<笑><笑>マあ、くっさんために。絶望<笑>絶望じゃないよ。<笑>はい、横目でむけはい、横目でやります。君もやるんだよ。<笑><笑>やります。やっていきまーす。はい。頑張ります。 いわうん、いめちおよっ吉永さん、俺、お手伝い続行できそうです。 ここ側で Y さんがゆで卵を作ってくださるんですけどはい、ちょっと僕らはこっちで反則に作っていただきます、はいはい、生クリームと牛乳、バニラエス、グラニュー糖、お水で卵今日のプリンはレンジで作るプリンですレンジで作れるんですかこれ、はい、普通になんか冷やすのよと思ってましたレンジでプリンが作れるそうですなるほど<笑> これ作ったことないんだ、うん、でもみんなできるものがさ、うん、俺ができないとおかしいからさ確かに俺じゃないから<笑>失敗したら俺じゃないからめちゃくちゃ保身したい<笑><笑>作っていきましょう か, いょうかはい、はいはい、じゃあえーとまず卵を2つ、うんえーはい、入れまーすおーい 卵黄だけで作ったりとかやり方もあるんだけど、持てないから今日は全部使います。<笑>卵2個に対して、牛乳が 180cc。1 8 0、うんはい、生クリームが 100cc。なんでかっていうと、生クリームが100しかなかったからです。<笑><笑>本当は140、140。あ、そうなんですか。で、えっ、ー、と、メジャーカップがなかったので、こ、うん、のバーの、<笑>これで。<笑> y さんのバーなんでね。そうそうそうそう。で、これが45だから。45ってことは4回っすか ?3 回と4回。45×4 っす。はい。はい。 だそうです、はい。飛び散りました。<笑>外入れます。この後、おしゃれな感じするっすよ。ね、皆さん、あの、デザートは絶対計量してください。ちと<笑>失敗します。やっぱ分量大事なんです、ね。何回入れた。今三回です。あ、三回。<笑>吉田さん。砂糖は、えっ、ー、と、甘さご自身で調整、味見はできるので。で好みで。好みで。で、えっ、ー、と、この時に。うん あんまりがっつり混ぜると泡立てるように混ぜちゃうと、はい、気泡が入っちゃって舌触りが滑らかじゃなくなっちゃうのでなるべくそーっと混ぜてあげる多分仕上がりだと思いますいは い, いあ、プリンの味おお、はい。あ、いいですか、うん、あ、すみませんありがとうございますじゃあちょっとお抱きめいただきますもうちょっと甘くてもいいかなあ、プリンの味だミルクセーキみたいな味しますあ、そうだね、うんまあ、ミルクセーキだよ、ね、卵と牛乳だからあ、そっか<笑><笑> 穴がったら容器に入れるんですけど、うんはい、茶こしがあるとより滑らかになるなるほど、こすんですね、これ こ,、はい、これをあとはレンジでチンしますだいたいこの量で2分ぐらい 2分ぐらいで、うん、えっ、ー、とー様子を見ながら、うん、あのボコボコ焼いてきちゃうともう完全に中が隙間だらけになっちゃって美味しくなくなっちゃうんで、あそうっすよね。10秒刻みぐらいでこう様子を見ながらやって、ね、あちらちら見てあげて。そうそうそう。600ワットです。はいじゃあこれが600ワットで2分間ぐらいまあち ら, ちらちら様子見ながらテストテスしやって食べていきたいと思います。思います。はいということでプリンも固まり、はい固まりましたね。固まりました。できた。ね、できた。<笑>うん、びっくり。<笑>とあのー、その間に吉野さんに絡みを作っていただいたので、はけて、はい、完成という状 実質三分ちょっとぐらいレンジかけました、ね、今、おおカラメルだちなみになんでカラメルっていうかしてる降りちゃったおー<笑><笑>今、ナチュラルに俺のホミ言っちゃった<笑>いや、俺わかんないっすおしゃか教えてあげてようんおした、おし教えてあげてよカラメルがなんてカラメルっていうかうん、はい、また俺にそういう無茶ぶりするの<笑><笑>知らねえ。よ、ね、ダメだっつってんだろお はい、お疲れ様でした<笑>完全に日は暮れたねくれましたねもうだって血出たし途中からむきすぎてこのもともと卵が入ってた容器に戻させてもらったんですけど、うんまあ、卵ちょっとほら辛って雑菌あるとか言うからもう全部きれいに洗って洗ってましたね<笑>安心してください<笑>、はいまあ、ということで無事ゆで卵100個完成と、まあ、あとはねお好きにやってくれればいいんじゃないと思います<笑>ちなみにどうでしたか石原 さ, さん1個 で卵100個やったんでもういいよ<笑> も, ういいもういいもういいもうこういう繊細なの俺無理う<笑>今度も あ, のあれ買うよ缶詰のさうずらの卵あそうだね<笑>うずらの卵1000個とかでしょ<笑>じゃあ本当にお疲れ様でした<笑>いいえありがとうございますゃあ、おじさん3人がゆで卵をシクシクと作る動画でしたゴリちゃんもむいたからねそうっすね何んか壊しちゃったっすけど<笑><笑>これゆで卵が来るなんてマックさん知らないんで<笑>、うん、うちょっとリアクションも含めて楽しんでいただければと思いますは<笑>い はい、ととうことで、鈴木さんのお宅に到着しましまた重いんちゃ<笑>量があります。かか、らねねまし た,、ね<笑>ましたね、ちっめっちゃゃめめっっっっなんんメメンチ<笑>メンチチ切切ててるる、だけど代表すごいい <笑>えっていうかこれどういうことですかななんかせなんかな、説なんか<笑>、説明はないっすこれ思いっきり入受け人のところに小川悠馬って書いてあるんです<笑>スーパーチャットよくくれる人ですよ YouTube ライブ で, でこれじゃあこれとこれを俺がもらってこれセットです今回それをやるんですかはい、はい、この受け渡しスタイルちょっとこなれてきてちょっと寂しいな<笑><笑>なんか無駄に絡む必要もないんでもうみたいな雰囲気出てますけど<笑>感出てます、ね、ち, ょちょっと待っててな。<笑> じゃないひょっとして細かいのは実はダンボールの方に手紙が入ってましてそこに記載があります、はい、マックスさんに手紙読んでいただきますマイさんの愛がこもった手紙を読みたいです か, んてかなてかか今日いつもと違うな雰囲気の<笑>読みと読みたいです読みた い, <笑>読みたい<笑>じゃあいいっすこれでしょそうですいやタカちゃんもうこの手紙も3回目になるね恋人か <笑>そろそろ書くこともなくなってきたのでタカちゃんとの思い出を綴ります去年の夏はネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権に出場するために一緒にアメリカに行きましたね本戦では上位マット鈴木のるみにこうしました灼熱の中での戦いどこの国でもフードファイトって過酷な環境でありますね誰得なんだろうっていつも思います今年はコロナの影響で大会が中止になりとても残念です 来年は開催されることを祈りましょうネイサンズといえば日本男子では新井さん小林さんが活躍されてきましたふと最近小林拓郎さんの動画を見ていたらゆで卵を1分間で32個食べておられましたすごく興奮したので今回ゆで卵をデリバリーすることにしましたですが安心してください全部ゆで卵ですゆで卵は100個入っておりますゆで卵は1個約 50g でしたのでおよそ5キロ 興奮したね興奮した100個何分で食べちゃうの1分32個挑戦しちゃうのとま冗談はさてる時食べ方をお任せしますので、ね、思うぞ戦ってください早食いは大変危険ですのでお近くに誰かいるときに行ってくださいね PS 今回は調理シーンがないので侍オリジナル卵プリンを作ったからです<笑><笑>つまり卵プリンは我々の都合ですえこれガチ<笑>じゃあそういうことでよろしくお願いします わかりました。失礼します。<笑>マジの勝ちじゃん。<笑>